こんにちは私たちは福島県郡山市で活動しておりますダンスよさこいチーム神楽と申します私たちは枠にとらわれないよさこいスタイルでどこまで挑戦することができるかを慎重にして活動しておりますそして今回神楽第3章結果3演を披露させていただきます舞台は吉原遊郭遊女に扮した鬼と探し求め続けた侍が繰り広げる怪しい物語頭が散った先にあるのは 鬼か人かカグラの世界観をどうぞお楽しみくださいそれでは踊りコ一チと気をつけお客様に礼よろしくお願いします構えさあさあ皆様ご覧あれ、うん、つやめく月夜に響き渡るわ 豪華な色濃い愛よく渦巻く吉原優閣不死の質問を開いてみれば鬼が出ると徐々さあ どうしよう「伝説の締めすぎたままに突き攻める」「心の宴に誘われて蝶よ花よと奏でる歌は<笑>悲しくさまぬの綾越林刃に映した君は美しい」 YOU got 你也动了。